亀梨和也、金プリ平野、神宮寺との3ショット公開、熱すぎます、と大反響。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。亀梨和也、平野市洋神宮寺、優太た、定劇座長3人衆の3ショットに、ファンから歓喜の声が殺到している。 キャットタンへの亀梨和也が21日夜、自身の公式インスタグラムを更新。キング、リンチェの平野市洋神宮寺雄太と撮ったスリーショットをアップし大反響を集めたたップ。 四角亀梨平野神宮寺の長期長ショット亀梨は夜9時過ぎにインスタを更新し、ドラマの撮影後、東京帝国劇場で上演中の舞台、ジョニーズワールドネクストステージを感激したことを報告。みんな頑張ってました。と出演する後輩 JR のヒージェッツ、美、少年、少年忍者を称えた。その感激は一人ではなく、 画像には一緒に感激した二人と、と平野神宮寺の姿が、帝国劇場で座長を務めた経験のある三人が、広告前でピースサインを決める感慨深いスリーショットとなった。四角後輩からも九州二枚目の画像には、裏で撮影したと思われるピースのスリーショットも、色々と話せて楽しかったと綴っており、先輩後輩で実りのある会話ができたようだ。 最後は、後輩たちから刺激的な素敵な時間をいただきました。ありがとう。と、締めくくり後輩からもしっかりと吸収するものがあったことを滲ませている。四角ファン感激の貴重スリーショット夢のスリーショットは大反響を及び、わずか30分余りで10万を超えるいいね、を獲得。コメント欄にも、このスリーショットは熱すぎますよ、9 ととっても貴重なスリーショットありがとうございますこの組み合わせは神すぎる。など、ファンの歓喜が吹き荒れている。多忙を極める中でも、後輩への思いを決かさない三人なのであった。うん、シラビーハングシーアイルブートもおいよもりょうた。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。